宇都宮の戦争と復興をテーマによさこいの曲を作成し昨年それが完成いたしましたこれから発表する「英語会議よみがえりし宇都宮」では戦争戦後の復興に向け立ち上がっていく生きる力を全世代でサポーターそして果たしそして踊り子とともに精一杯表現していきたいと思います 小心急